お待たせいたしました。茅ヶ崎駅であお出かけバスですね。はい、じゃそのままお通りください。ありがとうございます。